はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、この背景見てわかる通りですね、柏にございます、師匠さんにお邪魔しております。師匠さんといえばですね、麻婆麺。これがね、めちゃくちゃツイッターでももちろんバズったりとかしてて、人気店なんですけれども、こちらのお店でですね、新メニュー、つけ麺が最近販売されたということで、 えー、本日はそちらのつけ麺を食べに参りました。で、なぜね、今日来たかというと、そのオーナーさんから、つけ麺何玉まで食べれますかと、まあそういったようなね、ご連絡をいただきまして、ガチで、えー、忖度なしで、ここまでだったら美味しいよと、皆様にね、お伝えさせていただければと思っております。ただいまですね、す、え、で、ー、に、つけ麺の麺の方は茹で始めていただいておりますので、えー、メニューは到着次第、こちらのつけ麺で、ねえー、検証していきたいと思います。 ということで、ただいまですね、えー、つけ麺が到着いたしました。上から見ていただくと、こんな感じでございます。こちらのね、新メニューであるつけ麺を、普通の方の基準、大食いがね、美味しく食べれる基準、で、僕がきつい基準と、このね、3基準を踏まえた上で、どこまでが美味しいのか、食べ進めていこうと思います。それではね、早速、いただきます。 えー、今回ねまず最初に2玉いただきました、まあ、そもそもですね通常の中華そばだと 150g ぐらいの麺量で麻婆麺だと 200g らしいんですけどつけ麺は通常でもね250とそもそも多いので、えー、今回、ね、この1杯でゆで前で 500g ですね<笑>めっちゃ多いんだけどひとまず麺だけでいただきますうんうま、ん、あ。 弾力強いしこれ十分麺だけでもうまいんだけどこれをねもう、まあ、こんな感じでうんうまいねこれはもう<笑>絶対うまいねいただいきますあーうまい通常提供されてる中華そばよりもまあ醤油感はそんなに濃くなくてこんのりと甘みと酸味とってことでごまの香りとどこか懐かしい感じのうまいつけ麺だね うんこれ多分だけど普通の方だったら一玉ペロッといっちゃうと思うんだよかなり食べやすい麺だからただ多分ね一玉以上いくと食後にちょっと後悔するぐらいのとんでもない量は実際入ってます<笑>うんうん あ、このつけ汁めっちゃ好きっすねこれめちゃくちゃうまいうんすげえうまいこれうんうわうま いやこれマジでデポでデ置いいてくださいよマジでこれ限定じゃなくて超うまい<笑><笑>いやめっちゃうまいな、うん、本当にあの下町にあるめちゃくちゃうまいつけ麺屋さんのつけ麺って感じだね食ったことない、ね、懐かしいもんなんか<笑>うんま、うん ということで タイですねこちら500グラム2玉ですね完食させていただきました正直体感的には一般のね結構食うお客さんでも2玉が一番ちょうどいいのかな<笑>チンタンでなんか<笑>さっぱりはしてるんだけど甘さも強いし脂も多いんで多分美味しく食べられるところは2玉だと思うこれ以上いっちゃうとちょっと後悔するラインに入ってくるのかなと食べれるとしてもね<笑>ただね僕はまだまだ全然きも来てないですし美味しいなところ なので続いてねおかわりを注文させていただきたいと思いますいます、えー、こちらですね四、えー、4玉追加で2玉ってことなんで今回4玉目でございます続きいただきたいと思いますよいしょ 皆さんね、あの麺、ー、増ししたい方は、1玉200円で追加できるみたいなので、えー、ぜひね、してみてください。図の方は、2玉までがおすすめです。<笑><笑>うん。ちっ、ね、この辺りで、取っといたこのね、海苔を、スケジュールにこう浸してさ、<笑>ごめんとくるんでさ、どうするこれ。 <笑>うんのりうまこのつけ麺を出すお店が家から徒歩5分の距離にできてほしいみんなもわかると思うんだけどめちゃくちゃどうしてもつけ麺が食べたいときに食べに行くつけ麺というよりかは普段なんか腹減ったなちょっと麺食いに行こうかなっと時にもう一番に候補に上がるタイプのお店っていうのかな日常に食べたくなるそんなつけ麺っすね<笑>うん あまたチャーシューがうめえスケジュールの甘さが映って確認みたいなまたこれもうめえな<笑>トッピングにいるちょっとしたわかめいいっすねこれめっちゃうまいなうんいやーマジでうまいなこれうん でね、苦しい感じはまだしないんだけど多分ねどうしてもこう甘みで飽きというかもういい感じだなっていう気分になってきますね今回ねあくまで、あのー、大食い限界検証じゃなくて美味しいと思える範疇はどこまでかっていう検証なのであんまり、ね、無理せずにいきたいと思いますうん ということでただいまです、ねえー、こんな感じでございます、追加の4玉目と、つ、えー、け汁も完食させていただきました、えー、おそらく、たぶん次で最後になるかなとは思いますが、えー、追加注文しておりますので、次、えー、が、ね、来るまで、もう少々おしたいと思います、はい。ということで、ただいまです、ね、追加の2玉、えー、合計6玉目ですね、えー、そちらと新しいつけ汁もいただきました。 うん。 確気にいかなくる<笑><笑>ちなみに皆さんあの一般の方の基準もって言っててお前がねその一般の人間の基準を分かるのかってツッコみたい方もいらっしゃると思うんですけれどもそのね感性を養うためにしっかりと先ほど師匠さんに来る前に大道屋さんでねチャーシュー麺をいっぱい食べてますのでそこら辺はご安心ください近 し, かし い, いものになってると思います<笑> 前回の中華そばオムライスの時とかでももちろんあの全く忖度してる気もなかったんですけど好きなお店だから忖度してんじゃないのって方もいたんですよこんな言い回しでこんだけ言ってれば今日本当に忖度してないってことが多分伝わってると思うんでぜひ<笑>ね気になっている方はこのつけ麺食べてほしいですね<笑>てか食べて<笑>絶対食べて<笑><笑>うーん 煮たまで茹で前500だともう 1.5 食ってんですねこの麺だと多分 1.5 倍ぐらいになってるでしょうから言うても2キロちょっとぐらいは麺食ってますねもう麺だけで<笑>う うん、はい、うん、ということでただいまですね6、えー、玉とおかゆのつけ汁鑑賞させていただきましたごちそうさまでしたということで本日はですね師匠、えー、さんの方で新しいメニューつけ麺をね限界というか一般の、ね、方が美味しいと思える限界のラインはどこか調査してまいりましたが大食いの人間も美味しいと思えるところは多分4玉で6玉 1個にこうなってくるとちょっと甘さとかがこう口の中に残ってくるような感じになるので、まあ、一番ねこう、美味しかったなと今日は食べに来てよかったなと思える玉数は一般の方でですねおそらく2玉という結論に至りました。<笑> つけ麺、いわゆるオールドタイプ。甘さもあったりとか、酸味もあったりとか、まあしっかりとこの味の引っかかりがあるつけ麺となっておりますので、やっぱりね、ちょっと食べ過ぎるとこう、飽きがね、来る場合があるかと思います。結構スルスルいけちゃうタイプ。もう食べててもお腹がまだ余裕があるみたいな。そんなね、勘違いしやすいつけ麺なので、皆さんは食べてる最中ね、まだいけそうだなってお腹で止めておくことを僕は推奨させていただきたいと思います。まあでもね、 本当に今動画でもお話ししたように本当に心に響くつけ麺だったのでぜひ皆さんもね えー、このメニュー、えー、常時販売メニューでなくて限定とかの販売になりますんで、食べたいっお客様はですね、市長さんの公式ツイッターを確認していただいて、ぜひこのつけ麺食べに来てみてください。もちろんね、その他にも、市長さんでは麻婆麺だったりとか、前回ね、僕も絶賛させていただきました中華そばとか、あとは限定的にご飯物等もいろいろございますので、気になる方はね、こちらの市長さんで美味しいラーメンやご飯物食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。 またですね最近ではサブチャンネルで活動も始めておりますのでぜひそちらは概要欄の方に載せてあります URL から飛んでみてくださいでは次の動画でお会いしましょうじゃあね